こんにちはルークは歯ブラシに慣れているところです歯ブラシを顔でなでることによって歯ブラシになれるそうです待って待って待ってぜひ犬を飼っている方はましてみてはいかがですか まずは顔の周りをだいちょっとずつ触っていってだんだん歯に移動することによって怖くなくなりますおやつを渡せばちゃんと犬の機嫌も治りますそれが嬉しくなってだんだん歯磨きが好きになっていきます。 水水る歯磨きはこれから本番ですルークは遺伝水という名前の水をつけて歯磨きに挑戦します頑張ってね<笑>興奮してんなこのように遺伝水という水を準備して歯ブラシをつけていきます喉がいいていたのか 飲み始めてしまいました飲んでも別に害はないので大丈夫です待って待ってリコちゃんリコだね餌をもらえるためとても嬉しそうですちなみにルークは毎日歯磨きをやっているわけではなく歯石を落とすために歯ブラシをたまにやっています綺麗な歯です ちょっともう一回頭が落ちちゃう餌をもらえるのがとっても楽しみみたいですよしもう一回じゃもう一回じゃいかない座れ待っていうことはちゃんと聞きます So that... 毎回 it's not w o r t it. わりかーちゃんだ、ね、れーちゃんったかなー最後の1回、頑張ってーちゃん、ちょう今日もよく頑張りました。 い今は飲む気分んじゃないみたいです。